作っておいたパーツを組み合わせて4月の壁面を飾りましょう今回使うのはお花紙で作った花束コピー紙と色画用紙のクローバーお花紙と色画用紙のタンポポ桜をあしらった4月のタイトルお花紙で作った蝶々です縦75センチ 横135センチの水色の台紙の上に貼っていきました。まず、花束の位置を決めたら、下の方にクローバーを貼りました。そして、右上にタンポポ。中央に桜のタイトルを貼り、白い蝶々を飛ばせて完成です。パーツを組み合わせるだけで、あっという間に、 素敵な壁面飾りが出来上がります。壁面の大きさや形に合わせて、パーツを動かしながら飾り付けをお楽しみください。